代目です昨日ちょっとホームセンターに寄る用事がありましてその時に黒板を買ってきましたあのよくカフェの前とかで見るあれです元々、えー、ですね当店の前にはブラックボードのやつがありますけど、まあ、あれはマーカーで描くやつですのでちょっと違いますやっぱりあのチョークで描く味のあるやつってあるじゃないですかそういうのをちょっと頭の中では想像してたわけです が私ですね大事なことを忘れておりました絵心がないこれは痛いですええー、でまあいろいろやってみたところこうなりましたええー、もうまさにどうしてこうなんだと言いたいくらいの画力でございますがこれどうしましょう店頭に飾れるでしょうかちょっと勇気がいります